よしゆきビジョン森永チーズスティック濃厚まるでチーズケーキのよう森永チーズスティック 見ていっちゃいましょう名前決まったよ名前決まっちゃいましたか開けちゃいましょう 風呂を開け中身を取り出しましたそうですね白いコーティングチョコで包まれてるって感じですねそれじゃいただきますうん匂いは まあ、かすかにこうまか、あ、すかっていうかまあ、普通にチーズの香りとこの下のクッキー生地の香りがくる感じですねいただきますん りとしたチーズの味を感じますねそしてこの下のクッキー生地のこうまあソフトなクッキーのこの味ですねちょっとふかっとしたクッキーの味がきますね。 あとはこの表面のまあホワイトチョコレートのコーティングかなですねだからこの、うん、ちょっとふかっとしたクッキーがきてそしてこの レアチーズケーキっぽいアイスクリームの口溶けがきてでそれがこう合わさって溶けていくって感じですかねいや味はねまさにあのこう下にクッキー生地があってそこにこうレアチーズケーキのっかってるあの普通のレアチーズケーキの味まさに そのままの味わいですねうんいや、これはねうんうんなかなかうんなんだろう、うん 食べた後にちょっとちょっとあっそっかチェダーチーズと書いてあるからあっ最後にちょっと食べると最後にこうチェダーチーズの濃厚な感じがねこう口の中にちょうどよく残る感じなんですよいやこれはなかなかねうんまさにチーズケーキが食べているようでいいかもです 以上「森永チーズスティック」。